はい、どうも風神ジャパンゆうです、えー、ちょっとねあの前回出した動画で次回予告123 と, と言ってたんですけれども、えー、ちょっとごめんなさい緊急動画ということでじゃ何が緊急かというとですね、えー、実はね、あのー、この今回のまーちゃんの、ね、卒コンの、えー、ライブのチケット自体は、まあ、そもそも間に合わない時期だったんですけれどもこのライブビューイング自体もね、あのー、ちょっと会場の、ねえー、チケットがもう全て、ね、売り切れてて。 でいや今回は行けないかーってずっと諦めてたんですよねでもどこか諦めきれなくてどうにかして行けないかななんて思ってすごい探してたんですよねそしたら本当に奇跡的にあの一席だけね空きが出てはいそこでちょっとチケットを入手できまして今回ねライブビューイングに参戦できることになりました はいといととうことで、えー、ちょっとね会場の方がイスカンダルぐらい遠いんでなのでちょっとそろっとねもうほんと出発しないと間に合わない時間になってはいるんですけれども、えー、とりあえずですねその卒婚を見届けられるということで、えー、ちょっと一つ動画を撮らせていただきました、はい、で、えー、とその卒婚をね見た後にちょっとレポとしてですね動画の方ね、えー、後ほど出させていただきたいなと。 思っておりますのでそれがちょっとワン・ツー・スリーの前になるか後になるかっていうのはまだちょっと決まってないんですけれどもと、はい、いうわけでちょっとこれがえ今回の動画の趣旨とあと後ほどのね予定でございましたというわけで初めてねリアタイできるモーニング娘。のライブこれがまーちゃんの卒んだったっていうねのがまあちょっと不思議な運命を感じますけどもこのまーちゃんの、ね、卒業する前に間に合って本当にね良かったなと。 思いましたんでしっかりとねこのまー、あ、ちゃんがいる、えー、モーニング娘 2-1 のね、えー、パフォーマンスっていうのをこの目にね焼き付けていきたいと思いますしそのまーちゃんのねモーニング娘。としての最後の姿というのを、えー、しっかり見届けていきたいと思いますというわけで今日はねみんなでコンサートの方楽しんでいきましょうそれじゃあまた次回の動画でお会いしましょう See you next time バイバイいや急がなきゃ